工藤静香、間違えたがトレンド入り、長女ココミの7日に紅白出演も物議。2022年の大晦日に行われた NHK 第73回紅白歌合戦は、歌手の工藤静香、52が長女でフルート奏者のココミ、21と出場して大きな話題を呼んだ。24年ぶり9回目の紅白出場となった工藤は、 紅白だけのスペシャルメドレーとして、嵐の素顔、交差に吹かれてを歌唱した。その駆動の少し後ろには、フルートを演奏するココミの姿があり、ソロデビュー35周年イヤーを娘と共に締めくくった。昨年9月に放送された NHK の歌番組、SONGS でも、親子共演を果たしたが、ネットでは、曲調にマッチしてると思えず、 やはり、娘を出演させるための無理やり感が否めなかった。歌唱が素晴らしかっただけに、フルートが邪魔に思えたと、親子共演に対し、否定的な意見も目立った。ココミといえば、昨年4月にデビューアルバムをリリース。先月26日には、東京、清井ホールでデビューリサイタルを開催するなど、 フルート奏者として実績を積み重ねているだけに親の七光のイメージが定着しかねない親子共演はココミ本人にとってもマイナスになるのではという声もある。ココミのフルートに曲調が合ってない紅白歌合戦の親子共演はロック調の交差に吹かれてに無理やりフルートを付け足したようなコラボになっていたため工藤静香さんのゴリ用士官が出てしまった。 どうせなら、ココミのフルートが映えるようなアレンジにしてあげた方が、視聴者の満足度も高かったと思います。音楽業界関係者、工藤は、紅白での親子共演の理由として、自分の、紅白の出演が決定してから、しばらく経って、皆様から、またココミとのコラボが見たい、との嬉しいお声がたくさん届いたようですと、インスタに投稿したが、 世間の目はやはり冷ややかだ。工藤さんの歌唱力に注目が集まったことも、皮肉なことに親の七光り感を助長させてしまったのかもしれません。全く衰えていない歌唱力は、さすがの一言でした。だからこそ、往年のファンから、久々の紅白出場に対して、工藤静香単体のステージが見たかったという声が上がるのも当然でしょう。どうその一方、 話題となっていいたのが工藤のが間違交差に吹かれての冒頭では忘れたくて忘れたをなくしたくてなくしたと間違えツイッターでは工藤静香間違えたが長らくトレンド入りしていた昨年末の「FNS 歌謡祭」第1夜で中島みゆきの「空と君の間に」を歌唱した際も歌詞を間違えていたが工藤は娘を売り出す前に まずは歌詞のチェックをすべきとの指摘もある。工藤静香とココミの親子共演は双方に厳しい目が向けられてしまったようだ。コメント。威厳のあった紅白歌合戦はどこに行ってしまったのでしょう。そもそも紅白歌合戦は一年間活躍した、または頑張った歌手の方々が出演されたもの。頑張って活躍しても厳しい。 選考で落ちてしまい悔し涙を流した歌手。出演が決まって嬉し泣きをした歌手。そういう試練があった紅白歌合戦でした。時代が変わり、選考が変わっていくのであれば、もう紅白歌合戦という番組名は、やめたらいかがでしょうか。フルートを表に出したいのなら、バラードで出してあげればよかったのに。もともとフルートって、あのような曲のバックにつく楽器ではないから。 トランペットが合間合間に入れる音ならともかく、マイク使ってまでフルートでやらせるような曲ではない。娘さん、最初は出たがりかと思ったけど、母親に利用されたのだとしたら、批判されて傷つくのは本人。娘さん本人の意思、出てたわけじゃないとすれば、これからいろんなプロ奏者と本格的に CD を出すにしても、やりにくくなってしまうかも。 とりあえず、母親との音楽の距離は置いた方がいいと思う。昭和の頃の紅白なんか、出場決まるだけですごく値打ちがあったから、みんなテレビの前で見てました。今は曖昧な、誰がどういう基準で選んでいるのかわからない選考で、見る気も応援する気もないですね。これだけコンテンツが増えたら、今の紅白じゃ無理でしょう。 本当に忖度無しで国民が出場者を選べるならちょっとは変わる気がします。受信料の徴収も大事だと思いますが、国民舐めるなって感じですね。歌唱力がすごいとはあまり感じませんでしたしとってつけたようなフルートも変な感じで本当に学芸会レベルに感じました。これは感想ですがここまで叩かれるのも可哀想には思います。 でも、仕方がないですね。七光や特別扱いに厳しいのが世の常です。紅白に出るのが一つの目標だったり、休業したり引退する時の区切りだったりとかしの方々にとっては大きなものでしょう。それを実力ではなく本当に、これだけで出場したココミさんとご利用しした静香さんが批判されるのは仕方がない。当の本人たちはあまりどうとも思っていないとは思いますが。 親が偉大すぎるのは子供の責任ではないのですがこう、富士山の場合露骨すぎてみんな気分が悪いのだと思います。二人の娘さんも花があるのにどうしても七光のイメージが強すぎて逆にきちんと評価されないのならそれはそれで残念に思います。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。